岸ユ太タ27神宮寺ユ太タ25の3人が来年5月に同グループを脱退することが発表されたタップ。人気絶頂だったにもかかわらずメンバーの脱退が決まり、ショックを受けたファンはあまりに多い。脱退報道が出てから約2週間が経ち、そんな嫌なムードを断ち切ろうと奮起になるファンによるある活動が話題になっている。 そもそも脱退組の3人が同グループを抜ける理由は、活動を続けても世界進出が厳しいと判断したからとされている。それが彼らの真意かどうかは定かではないが、脱退理由を知ったティアラ、金プリファンの愛称、太ちによる金プリの夢であった世界進出を目指す彼らに貢献したいという思いに拍車がかかったようだ。 きっとキンプリの魅力が世界に届くはず、そんなティアラたちはどのようにして貢献しようとしているのだろうか。SNS によれば、YouTube に公開されている彼らの MV をひたすら再生することらしい。しかも複数のスマホやタブレット、パソコンを屈し、繰り返し閲覧しているというのだ。実際に再生数稼ぎをしている人からは、 スマホ、10台タブレット3台でとにかく毎日頑張っている。再生数が上がれば、きっとキンプリの魅力が世界に届くはず。残された期間は約半年で時間がない。そう思ったら、端末を増やすのは全然苦じゃない。といったコメントが上がっている。また審議のほどはわからないが、再生数稼ぎの合間に海外アーティスト関連の動画を挟めば、 国外の視聴者のおすすめ候補としてチックアップされる可能性が高まるそうだ。ティアラ界隈で広まっている方法らしく、SNS 上では、アリアナグランデやジャスティン・ビーバーなどの動画を見るのがおすすめ。ティアラたちの活動だけじゃ間に合わないかもしれないので他界隈の人にも協力してもらうためにも BTS とかの動画も見るようにしてる。 など、活動内容を綴った投稿も寄せられている。そこには、キンプリが世界に認められようものならジャニーズ脱退も防げるのではといった思惑もあるのだという。ティアラたちの努力は YouTube の動画回しだけでは止まらず、動画配信サービス、t v r にアップされている平野出演のドラマ、クロサギ。 TBSK などの再生数増加も行っており、世界進出だけでなく、日本国内においても金プリの存在感を示したいという思いがその活動に反映されている。急ピッチで進められている金プリの存続をかけた動画回し、最後の手段となった今、ティアラたちの努力が報われる日は来るのだろうか